みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。音感を鍛えるためにはどんなトレーニングをしたらいいのか。そんな質問をよくいただくんですけれども、まあ、過去の動画の中で僕はその質問に対する答えをお話しさせていただきました。音感は誰にでもあるという動画なんですけれども、みなさんご覧いただきましたでしょうか。<笑>その動画の内容をもう平たくガッと簡単に凝縮すると、聞いた音をめっちゃ意識して聞けと。 そんなような話でした。聴いて終わるんじゃなくて、その音を、ね、もうすごい自分の体全体を使ってもうしゃぶり尽くすぐらいの勢いで集中して聴いて楽しむと。そうするとその小人がたくさん出てきて、いろいろとこう、ね、面白いことが起こるよと、そんな話をさせていただいたんですけれども、もうちょっとこう具体的に、体系的に、理論的に教えてほしいという方も結構いらっしゃるので、もうちょっとこの突っ込んだ話を今回させていただこうかなと思います。今回は小人とかは出てこないです。それは ソルフェージュという練習法でございます。これは僕の個人的なおすすめ練習法なので、一般的にはあんまり浸透しないというか、知らない方が多いかと思うんですけれども、ソルフェージュ、Amazon で子供のためのソルフェージュ、900円ぐらいでございました。これは何なのかといいますと、小さい子が、 楽譜を読めめるるよよ。ううにななためのプログラムという感じなんですよ中身を開いてみると何が書いてあるのかというとすごいこのシンプルな5線譜がこがひたすら書いてあるんですよねもうすごいですよ、これ分かりますかもう最初の第1課もうずっと四分音符でドトレがもう羅列されているだけという感じですで、これで何をするかといいますとこの本を使って何をするかといいますと 本来ならば、ピアノの先生がいて、子供の生徒さんがいて、で、子供の生徒さんはこれを見ながら、ピアノの先生がその音符を弾くわけです。じゃあ、ナニナニちゃん、一緒に歌いましょうね。行きますよ。ワン、ツー、サン、シー、トットットット、レレレレ、トット、レレ、トットット。よくできました、よくできました。じゃあ、ナ々、ナちゃん、今度は一人で歌ってみて、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ってやるような。 教材でございます。でも別にこれ1人でもできるんですよ。えーとまあ、鍵盤は必要になりますけれども、別にこんな鍵盤用意しなくても iPhone アプリとか Android アプリとかで大丈夫です。どの音とか確認できればいいんです。で、この書いてあるとおりに<咳>、まず1回弾いてみると。 で、この音程感というんですかね、どの音はこんな感じな、レの音はこんな感じなというのをつかめたら、楽譜を見ながら鍵盤は弾かずにこれを歌ってみるわけです。よっしゃってみるぞ、ワン、ツー、スリー、フォー、トトトトレレレレトトレレトトトト、そんな感じで。 で、この最初の1ページは、のドの音とレの音しか出てこないんですけれども、どんどんページが進んでくると、ドとレとミとか、あとファとかソとかラとかシとか、たくさんの音が出てくると。で、それらを最終的に鍵盤を使わずに、これを見るだけで歌えるようになることが。 目標なんでで、すよで。この中で何を培っていくかというと、そのインターバルの加減ですよね。例えば、ドの音がこれだとしたらば、ドがここにあったとしたら、ド、ド、ド、ド、その次、レの音はどのくらいかなと、このドとレの音程感というのは言葉で説明できないじゃないですか。この感覚を養うのがこのソルフェージの目的なわけです。ド、ド、ド、ド、ド、レ、レ、レ、レ、このくらいかなと。ド、ド、ド、レ、レ、レ、レ。あ、合ってる、合ってる、合って る, ってると。 で, で、例えば、ドがここにあります。で、こうやってキンキン弾きます。この音は何でしょうと。訓練されてないと、ドうドうドうなんだこれはなんだこれはってなると思うんですけれども、そのインターバルの訓練がある程度できていると、ドうドうドうなんだこれはなんだこれって感じでいけば、そのドうに着地するので、なんだこれって逆算していけば、そうだ ということがわかるわけです。その音程感をこの、ね、訓練するためのソールページュといいますか、えーまあ、そんな意味で僕がおすすめなわけでございます。本来はその楽譜を読むためのメソッドなので、ちょっと本来の目的から外れているんですけれども、こんな話を聞くと、あ確かにちょっと役に立ちそうだって思いませんか。一応僕もその昔こういうのを、ね、そのひたすらやってて、歌ってたような感じです。慣れてくると鍵盤使わずに、本当もうね。その 日本語のなんか小説を朗読するかのごとく。<笑> ド, レレ ド, レレレドレミレドレミレミレドレミ レ, レ, ミ レ, ミ レ, レドー、ミレドレミミレレドレミレミレドーみたいな感じでひたすらこう歌うことができると。それで、このページが進んでくるといろんな音符が出てきたりとか、いろんなインターバルが出てきたりとかして、難しいんですけれども、結構そういうのが、ね、こうサクッとできたりとかすると、割と爽快感もありますし、一つ一つ の, このゲームを解いているといいますか、問題集を楽しんで解いている。なんかそんな感じになると。 思います、コツをつかんでくれば。なので、まあ、音感を身につけるためのトレーニング、もうちょっと具体的な話といったら、まあ、このソルフェージュかなという感じでございます。まあ、買っても、ね、900円とかそのぐらいなので、まあ、もし買ってみてつまらなかったら、そのまま眠らせて、また機会があったらやってみるという感じでもよいかと思います。僕, のおすすめ僕がおすすめなのは、この子供のためのソルフェージュという本でございます。すごい内容がシンプルなので。 初めての方でもかなりとっつきやすいかと思います。そんな感じでございます、まあ。よければ、興味があれば試してみてくださいませ。そんな感じでしょうか。もうちょっとソルフェージュについて突っ込んだやり方というか、その学び方といいますか、学習の仕方も動画の中で解説させていただくかもしれませんが、とりあえず今回の動画はここで終わりにさせていただこうかなと思います。興味がありましたらチャレンジしてみてください。それでは、さようなら。<笑>